どうもこまがさきです今回もミニチュア系のガチャガチャいくつか買ってきましたでは早速開封していきましょうトイズスピリッツさん超ミニミニデリバリーバッグマスコットこの四角い形が特徴的な例のバッグ全5種類ですこの形が非常に特徴的な黒いバッグ トイズデリというロゴマークが入っているんですが配色は白と黄緑色上にも同じ黄緑でラインが入っているんですがこのバッグのデザインは完全に今街中で見かけるあのバッグですよねそしてしっかり背負い紐もついているんで人形に背負わせたりすることもできますこれはちょっと後でやってみましょうこのような感じですね側面にもしっかりとロゴが入ってます u ウーバーイ s トイズデリ では手に取って見てみましょう結構しっかりしたサイズ感があって上にはこんな風にカラビナが付属しています開くとこんな感じ中もしっかりコーティングされていて形が四角いんで結構広めのスペースがありますねはいこんな感じでフィギュアに持たせてみましたちょっとスケールは大きめなんですがなかなかしっかりと物が入りそうです 少し前に買った同じトイズスピリッツさんのロードバイクこういうふうに置いてみましょううっさいなというわけでトイズスピリッツさんの超ミニミニデリバリーバッグマスコットでした今回はこのバッグで宅配してほしいいろんなアイテムを買ってきましたちょっとタイミング的にスイーツが多いんですが開封していきましょうザ<タッ>・コンビニソフトマスコット2 トイズスピリッツさんです。本物そっくりのカップケースに入ったソフトクリーム全5種類ですでは早速見てみましょうケースもそれぞれ形が違っていてこっちのアマオの方はなんか下が尖ってるんですよねこのようにケースの蓋にボールチェーンがついています蓋も本物とは違ってかなりしっかりした材質になってるんで落ちる心配もありませんでは手に取って見てみましょうまずはこちらチョコバナナ パッケージにはこんな風にチョコレートバナナの文字が印刷されていて、こんな感じでバナナの模様がプリントされています。じゃあ開けてみましょう。クリームは柔らかい素材でできていて、こんな風にソースがツヤツヤとしていますね。コーンはこんな感じで、ここに文字が立体的に入っているんですが、えー、トイスプと書かれています。ここの格子模様も立体的に作られていますね。 では次はアマオいちごパッケージにはこんなふうにストロベリーアマオいちごと書かれていますバナナと比較するとちょっとこっちの方が高級感があるというかなんていうのかなガーリーな感じに仕上がってますねじゃあ蓋を開けてみましょうおなるほどコーンの種類が違っていたんですねこっちは先の尖ったコーンになっていてこれも格子模様が立体的に造形されています こんな風に比較すると、ちょっとこちらの方がクリームがずんぐりしているというか、高さは低めで横幅が広いといった感じですね。どっちも美味しそうです。もちろんこのバッグにすっぽりと入ります。ザ・コンビニソフトマスコット2でした。それでは次のスイーツを開けてみましょう。超リアル、パック入り和スイーツマスコット2、トイズスピリッツさんです。 もう自信満々の超リアルというコピーが入ってますこのシリーズ結構あるんですけど本当に期待を裏切らないものが多いんで今回も楽しみですラインナップはこんな感じですカップに入った和スイーツのマスコットカロリーが高そうですでは小倉あみつ見ていきましょう結構大きいですねセロテープで蓋が止められているんですがこの上の商品名の書いた紙テープこれがセロテープより上に貼り付けてあるんですよねなのでこのまま セロテープを剥がしてしまうとここが破れてしまうので紙テープを一緒に剥がれてきた大変だいいですねでは小倉あんみつ見ていきましょうまずここに真っ赤なさくらんぼ大きいですねその隣にみかんが2つ置いてあって その隣は2つの白玉があってさらにその隣は小倉餡ですねこの餡が非常に細かく作られていてすごくねリアリティを増しているなっていう風に思いますその隣はえー、っとこれはね寒天でしょうかね非常に美味しそうこの黒い容器がとても上品ですごく高級感を演出していますね改めて蓋を閉じるとこのようになります こうなってるとコンビニスイーツっぽさもあってなかなか可愛いらしいですよねではこれも宅配バッグに入れましょうというわけで超リアルパック入り和スイーツマスコット2でしたでは次のアイテムを開封しましょう JDREAM さんおむすびマスコットというわけでおむすびのマスコット一応主食なんですが、まあ、おむすびって炭水化物の塊なんでほぼスイーツと言ってもいいでしょう こんな感じの5種類のラインナップになってます今回出たのは竹かごとおむすびというアイテムです竹かごにおむすびが3つついてますちょっと切り株の上に乗せてみたんですけど若干小さかったですねでは見ていきましょうこちらが竹かごです竹を編んだ模様がしっかりと細かく再現されていますね前面にその模様が入っています中に梅干しとたくあんかなが入っていました 贅沢ですね。そしておむすびこんな感じですお米の一粒一粒がしっかり造形で再現されていてのりも立体的に造形されていますねこれなんかはちょっとのりの巻き方が下手な感じがして逆に愛おしさを感じますねただ単純に塗装がはみ出しているだけなんですがそういうところもちょっと味があって楽しいです竹かごに入れるとこんな感じになりました かわいいですねこんな感じで屋外の和風っぽいアイテムとの相性が非常にいいですねというわけで JDREAM さんのおむすびマスコットでした レトロ牛乳箱牛乳瓶マスコットトイズスピリッツさんですはいこちらも宅配する食料品この牛乳用の宅配ボックスというか受け箱そして置き箱と牛乳瓶のマスコットですこんな感じの5種類のラインナップになってますこちらが宅配用の受け箱そしていちご牛乳ですねこんな感じですまずこちらが牛乳瓶ここにトイスピの文字があってシンボルマーク そして牛乳の文字が入ってます中には薄ピンクのいちご牛乳がなみなみと注がれてますねで上はこんな風に蓋が再現されていてその上からフィルムが貼り付けてありますちょっと蓋がどんな風になってるか気になるんで一個外してみましょう輪ゴムで止まっていますね。お普通のやつはなんか針か何かを刺して 蓋を開けないといけないという感じになってるんですがシールだシールだけどちゃんとこの蓋を剥がすとここが開いていますさあ次はこの受け箱見ていきましょうこのような感じです西村牛乳牛特徴的なこれは牛車の車輪なのかなと適当なことを言ってみました側面はミルクとね英語対応もバッチリです で裏面はですね特に何もないんですが多分これ壁に固定するように穴が開いてるのかなそして蓋はこのように開きます上まで開くとしっかり固定されるようにできてますねでこのボックスの中に牛乳瓶を入れるとこんな風に入ってしっかりと蓋を閉じることができますそしてこちらが置き箱の青色とコーヒー牛乳です 牛乳は色が違うんですが先ほどとほとんど一緒です蓋の模様はこんな風にそれぞれしっかりデザインされていますねそしてこちらが置き箱の青色正面に大きく牛乳箱の文字が入っていて側面にはミルクの文字こちらの箱の方は左右にこういう風に取っ手がついていて持ち運びできるようになってますで瓶を入れると結構上に瓶が大きくはみ出すんですね 瓶自体が四角くなってるんで結構ぴったりとはまるようになってますあと4本最大で8本まで入るようになってますこれは満タンにしたくなりますねはいこんな感じになりましたかわいいですねレトロ牛乳箱牛乳瓶マスコットでした今回はデリバリーバッグと 食べ物系のガチャガチチャャ紹介しまししまた。たいかがだったでしょうか結構食べ物のミニチュア系は安くて高品質なものが多いんでこのデリバリーバッグの登場はとても嬉しかったですね小ぶりなんですけど四角くてしっかり物が入るんで結構実用性もあるんじゃないかなって思います一番それっぽい殻が出たのは嬉しかったですねでは今回はここまでとさせていただきます最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう 駒ヶ崎でしたち ょ, っとこちょっと最近更新遅れちゃってて申し訳ないんですけどもなるべく